おはようでやんすおはようでやんすおはようでやん す, やすきゃあね1週間後で早速やっていこうまず1日目<笑>ダサすぎやろ服自体少ないんですけど行きていこうなんか着丈感といいちょうどいいなっていうこれでねセットアップが2万5000くらいで これが4000円くらいだからこれで3万円くらいお得でしょ火曜日こんな感じこんな感じデニムに黒のパーカーその上にビッグな T シャツって感じですに適当な安いニット帽えー、っと黒のパンツに結構ロング丈の LHP のシャツにえっと、でかいロングコートロングロングコラボです表参道あるってそうじゃない今日天気いいんだよね何食い行くナポリタンいや俺そばユニクロのタートルネックに渋谷の安いとこで買った6000円のジャケットですにさっきと同じニューエラのハットです 6日目基本僕ベーシックなスタイルがこれですシャツ中に長袖のシャツにあの、トレーナーを羽織るだけこれが一番ねなんか大学生っぽいっていうか量産系の格好で一番かわいいかなって思って着てますこんな感じ最終日こんな感じ下はデニムでもいいかなって思ったんですけど ようにししてみました、まあ、基本バキハが最近マイブームなのでバキハを基本的にかぶるようにしてていう手で、ねまあ、1週間分撮ったんですけどこれどこで買ったんですかとか分かんないものがあったら教えてくださいインスタとかでね教えるんでなんだアウターとかねちょっとお母さんの。 都内のお母さんの家にめちゃくちゃ荒れたとかあってまだね服はこれだけじゃないよってだけ言っておきますちょっとここの家にある分だけのコーデって感じなんでこんな感じなんですけど、まあ、こんな感じでね太郎の1週間コーデってことでやらせていただきましたなんだかんだねこうパーカー1枚くらいのシンプルでもね今のはおしゃれに見えたりするんではいということで緊急事態宣言ってことなので皆さん体にお気をつけてお過ごしください太郎でした